今日は、ね、ちょっと暖かい暖陽気です。うちの梅もね、花が咲きました。咲きました、うん。で、今日はね、この心拍に針金をかけてきます、はい。これは去年かな、シャリをつけた木ですよね。そうです、シャリつけで、この辺がちょっとまだおかしいなとか言ってた 木, 木だと思うんですけど。そうです この辺にね、うん、間違ってあの傷をつけちゃったのがあったんだけどそうそうそう<笑>大丈夫ですねこれね。はい、枝から置に3 4か5分ぐらいなんですね枝がね、はい、強い模様とかつけないであの針金のかけ方っていうのをちょっと説明してきます。はい、針金なんんでですすけけどどねねね<笑>線線ここに、ね、銅銅があるんですけど、ね、銅線っていうのは、ね一回あの 熱を加えてなますてあります。柔らかくなってんですよ。そのままの導線、あの電線なんかの導線だと硬いですからね。うんうんうん、導線の性質っていうのをちょっと見てみたいと思います。はい、これ導線ですね。はい。だいたいねこの導線に対してアルミ線の太さっていうのは2ミリから 2.5 ぐらいになるんですよ。うーんと導線が何ミリかわかんないとになす。これが16番だから16 番, 16番っていうのは 1.6 ミリ。 1 6ミリの針金、ね、銅線かけるのとこの2 5ミリのアルミ線かけるの、うん、これとこれが大体同じぐらいの利になるんですよ 1.6 と 2.5 ということは銅線の場合は機器が強いですから、はい、細くて済むねもう銅線のかけるのは3本までそれ以上 か, か, あのかけるっていうことはないですからねいっぱいかかっても針金、ね、だらけになんないんですよ針金 目, 目立たない銅線るどこの。 これにこういうの三本かけたら針金だらけになっちゃうだけどかけやすいです、はい、でその針金の性質ですねこっち導線、はい、これをねこうやって曲げたり伸ばしたり曲げたり伸ばしてやってるとね硬くなってくる、うん、これまだ細いからいいですよだただもうこれ硬くなって硬くなって曲がんなくなっちゃ う, そうでアルミさん。 これは 2.5 ミリですけど、これ負けたり伸ばしてやっても硬くなってこないんです。そうですね。あれ店は再利用 で, きるです、ねそう。再利用できる。再利用っていうのは、あの、うん、これ一回かけてやつをこう挟んで、ビって伸ばすと、元に戻るです、はい。これは再利用できないです。効きは強いですけど、一回かけたら硬くなって、曲がらなくなってきます、ねはい。だから銅線をかける場合は、だいたい一発でかけていかないと、力があってもね、うまくかかっていかないです、うん、なる この木の木場こに模様を作る下げたりなんかするんだったら一回幹を通してここに入れていくというで、はい。ですからどっか地点を作っていかないゃダメなんですよね。 それから巻いていって、固定していくしかなきゃいけないですよね、はい、最初固定する。で、巻いていって、それから針金を入れていくっていう形です、はい。で、ここにね、ちょっと実際にやってみますけど、針金はね、交差しちゃダメです。うん、1本目が入って、2本目が入ってくる、はい。交差しちゃダメ。それと、最高にかけても3本まで、はいあの線ですね、線これ、ちなみにね、寿手縁のルールですよね。 そうそうそうあこれ盆栽ってのは見せるものを作ってますからね、はい、針金見せるんじゃないんですよ、うん、針金も綺麗にかかって軸絵も綺麗にできてるて見せるものを作ってるって感覚だと角度もこう45度で綺麗に入れていかなくちゃいけないだから針金かけてる時もそう、えー、飾ることがあるからそう見栄えもよくうけるかける、うん、そのためには3本かけないと重ねるででこれ例えばね、はい、これで銅線かけたとしますよね、はい かけて、その時点でこの木は完成した。って思、思わないゃ、たまらなんですよ、はい。この時点で。その時点の完成。張りがね、完成、うん、したら、それを一人に見せるもんだとしたら。張りがでも、きれにかかってなくちゃいけないんじゃないかな。と私はそう思ってま す, す。僕もそう思います。<笑><笑><笑>はい。<笑>その、危険はいいっていう人もいますけどね。 だからあの、素材を作ってる段階のやつとかだったら そ, う そ, う そ, うそれで一いい 段, 段階でもう完全なものができたそしたら次のステップへ上がっていくってそういう感覚でいった方のが、ね、木はだんだんよくなっていくんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、あの余分な話でですす。けどね。いいそんなな感じですでちなみに今回あの視聴者さんからリクエストあってちゃんとかけてるところをいつもカットしてるから見えないということで僕後ろから、うん。 撮影します、うん。で、いつもより長く針金かけの時間を作るので、うんうん、ちょっと動画の今までの作り方と違うんですけども。あはい、まあ、こういう動画だっていうことを楽しんで見てもらえればと思います。うん、こんな感じで撮っていきます。ここが手元の見える、ね<笑>そうそうそう。手元はここにあっておきます、はい。それでは、あもう、針金をかけてきます。はい、ちょっと余分な枝があるんで、それ、抜いて、抜いていきます。 こ, れはね、この分かれ目をしっかりあの作っとかないと針金が、ね、うまく入ってきませんからねこ、はい、このこういうふうにねここもね枝が重なってるけどこれこ片方しかなくなっちゃうなこれね。 まず、枝のあの混んでると針金をかくやすいように。こう枝を二つ二つに分けつきます。まずここからずっと来て、これが最初の枝ですね。で、だんだんだんだ ん, だんこう細くなっていきますけど。こここういうところ、こう元にはい、ある枝あの葉っぱ。こうこあると、針金うまく入らないんで。こう抜きます。と、取ります。ここも。これも。 二つ二つに分かれるようにこう撮っ て, 取っていきます。はい、ちょっと弱いんで、ね、少し残しとくか。ここ過ぎっぱになっています。うん、スリッパはあの元の方はね。取ってもいいですけど、元にある方、うん？この枝の先端、先端のスリッパ取っちゃダメですかね？ちょっと残しておいてください。次のここも整理していきます。 間をだから綺麗にし て, そう間をいにしてこです、ね、そうこのね間をきちっとこう締めてやんないと、うん、こ, うこうなってきますからねこれがこのまま針金、ね、かけたんじゃきれいに見えない。 あんまり元気よくないんで少し葉っぱを多めに残しておきます こ, れ、うん、ここぐらいいっぱい出て こ, れここに出てきます頭の方だからいいでしょうずっと同じ体勢だから体痛くなりそうです<笑> でいたくもそうですね。るうこれでで一個で作るか 大体、こ、このぐらいだったらできるね、これ。うん。これね。うん、玉を作ってますね。うん、手作ってくれ。ちょっと下の方は、まだ、は、がまと思ってないね。一応ね、これで、針金、ね、隠れる状態になってますんでね。ああ、十八番か。十八番。銅線の十八番かけています。はい。で、その後に、二十二番で、こう目をこうやって、まとめるような形取りますから。わか ちなみに銅線の太さは枝の太さの三分の一。銅線の場合はね。アルミ線だと二分の一ぐらい出てきました。二、うん、分の一、半分倍の太さぐらいになっちゃうね。うん、だからアルミ線の方がここはあの書くやすい。まあそうですね。柔らかいんで。うん柔らかいんで。今銅線がかなり値上がりしてるからね。そうですね。高いなあ銅線。枝をこう削るで十六枚です。はい。 うまく下がれないかなこれら上上かかかららら針金通してますねこれ下げげるるるるれ曲部分の背中に当たるよ う, に、ね、う, でも う, こうシャリが横座塗っいで、ね、本当は銅線じゃない方がいいで す,、ね、イスイス<笑>ですね。黒くなっちゃうんがいいと思うんですけど一応銅線でかけて。はい これは も, うもっとシャリ作っていくんで土石、うん、削っちゃうんで大丈夫ですこの枝から幹に一回りして、はい、で上の枝次の枝に入ってきます、はい、これも下げるからこの枝の上に針金入ってます、はい、これも枝の上に針金入ってます、はい、で一番肝心なのはねここですここの これがきちっとこう入ってないと。うえだに当た当たってないと。はいここ隙間いちゃだめです、はいで。ちょっと引っ張るような形、うん。こっち引っ張る。そしてここでこう指で輪を作るような形でね、こう針で巻いていくんです。そうするときちきちくつく巻かないで紙一重で 巻, 巻いてこういうような形になります。うん 指で曲線作るから枝の曲線に合うってことですね。枝の紙一質ぐらい。うん、あの初めての人だとね、この枝に針金を巻きついて ぐ, ぐるぐるぐる。うん、このこのカーブを作って、こういうカーブね。でこれがここに沿っていくるような形です。はい、で角度は四十五度で入ってる。 はい、でここまで針金きた、はい、ここでね最後ねちょっと角度変えてやるんですよここは、うん、そうしないとこれが45度のままでいくとここがね開いてしまうんですよここが固定できない、はい、これ。 こ, こを固定するために、ここでちょっと角度を変えてあ。れちゃった<笑><笑>後でくっつけて。ここなりやす、はい。そうすると、ここがもう。こう固定されてね、はい。で、次の針金、ね、入ってきたら、ね、上重ねないで済むんですよ。はい、重ねる人もいますけどね。うん、重ねると、ここの部分がちょっと太くなりす。で、今度はこっちから見ときます。はい この針金を枝の手前、手前って入れていきます。うんうん、なぜかというと、ここに手前に入って、これがここへ飛んじゃうとね、次の針金がここ来ないんですよ。順番に入っていかない。はい、この枝の手前入れたら、こ, この手前に入いるな形。そのために、ちょっとここピッてかわてますから。ちょっとだけ隙間作ってる、ね。そうで、ここにもう一本針金入ります。はい。だから、ここ一本分入るだけの隙間開けてます。 これでも針金掛けを覚えにはいい動画かもしれない<笑><笑>これわかりやすいなこっちの画角だと こ, れこういう形、はい、あの最初我々入った時はね、うん、こう針金でいきなりかけ紐でやってたんですよ前の動画でも あ, あると思いますけどす、ね、これ二番目の針金がうまく入らなくなっちゃうんです、はい、こ, この下に入れたら この枝の下に入れていくこれやっていかないと、はい、でここまで入りましたでこれは枝をこう下げる、はい、そしたら今度次の枝かけています、はい、ここからこれに入ります、はい、これからこれ太いうのからかけていくんじゃないですか 太いのからかけていくんじゃないですか大体そうこの奥の方からかけてきます順 番, 的には順番は下からえっ、ー、とじゃなくて下やって、うん、太いやつから先かけませんあれらの腐ったのはね、うん、一つの棚だけ決めていくのこの棚を決めちゃうの、はいはい、今こう張り上げてでしょここの棚も決めるはい そ次の棚を作っていくそいう形だから太いのをやって細いのをやって、うん、あそうそうそ う, そうでこっちもまた太いのをやって細いのやると、うん、同じそうそう僕いつも見るのって太いのから全部かけていくじゃないですか面倒くさいなって言る人はねそうやっちゃうんだよあそうなん基本的には一枝ずつ決めてって棚を決めていくとかこっがほんは教科書的にはそ う, そう、えー、一番あ我々入った時教わったのはあの 一つの枝のこと決めていく。そうすれば、針金の選び方、うん、太さの選び方、はい、そういうのをここで。覚えられるんですよ。なるほど。で、だんだんだんだんね、上の方行くとね、その選び方がね、うん、早くなってくる、うんうんうん、上手くなってくる。うんうん、そう、じゃ、最初は一番さ、初めてやる人はね、はい、一つずつ。 針金の長さを決めて、で太さを決めて、はい、で一つの棚を作っていくてい、うん、それがあのう一番の基本です、はいうん。それからこの一枝ずつ作っています。で先ほど言いました、うん、針金の太さはだいたい三分の1、同、はい、線の場合ね。はい、で長さ、うん、長さ言ってなかったよねたで。例えばね、うん、ここからこれに今度入ります針金が、この長さですね。 ここからここの長さ、だ大体このぐらいなのかね、うんうん。これの一点五倍。じゃこれでちょうどいいかった。た、うん、ここからここの長さの 1.5 倍で切ります。終わりました全部切る長さが同じです。そして、次の針金がここ入ります。ここに、はい。こう入った。そしたら、この針金に沿わせて。こう飛んじゃったら、ここでいいや。次の枝に入ってきます。これ。はい これ二十二番で、あのずっと先端まで来ます。あのこれ、基本的には手を下から入れなくちゃいけないんだけど。うん、小さいからでは手入らないので、こうやって入れてますからね。はい、こう、きた。ずーっと張りが、ね、こう入ってきます。はい、そして、ここが、この。 ま、ず首になります。こう一番下、うん、うこの針金がこの首の上にくるようにします。これ目起こ し, しますからね、はい、こう、うん、そしてこれはんまりする半んり、はい、でここをここを押さえるでこれを引っ張り上げる、うん、こういう形にする。うん この目がくってこう上に切っていきますね、はい。下向いてるとね、弱ってきますからね。五葉松はこれやりますから、目をこしてやる。で、これで、この。目はできたんですね。で、ちょこっとね。これ残して切ってください。はい、外す時、やるこですから、はい。で、こっちの目いきます。こう二つあるんで。これこっちですね。はい、これは。 こっちの枝借ります。こ, こ,、うん、これも、こうあげます。今、う、度、ん、こ, こっち、これいきます。これは、ちょっとまとまらないな。一応。 ゲットキーです。 枝が邪魔の前に行くとよけてかまんですかね。こうす、うん、でこれ入れていきます。で、う、は、ん、あの一番下の枝、リガネ掛け終わりました。はい、でちょっとこう枝を、うん、トト整えていきますかちなみに先生。 正面ここです。こっちら？で、多分このぐらいの角度に打ち付ける。ここいく、うん？この辺だな。そうですね。ここ模様つけたいけど、ちょっとやめとくね。こ一曲入ればね。そうですね。そこにが曲がればいいんですけど。うん、ちょっと、ね、針が、ね、細かったから。こう引っ張ればいいな。<笑>そうですね。これ こ, こ, こ, こう切って上がれば。ち、うん、っちゃい木はどっから取ってもあんま見えないな。 見えない。見える角度が少ない。こっちが左だからさ。こっちな、ね、位置変わるか。ね、自分が日陰になって。位置変わるか。これ見えます、ね。これ見える？私が動く服でした。日陰になっちまう。視聴者様申し訳ございません。<笑>ちょっと寄せました。ここで。 ちょっっっっっとここをげげますげげますすす曲きはてててう力、ね、力ががなななくなったんだ、ね、やつたたのののでででで手いいいんんだけけどね力入んないかららかか使ってんんですよここはあの一番番下の終わ目これから一回りして。 頭ままでで針金1本通します16番で今こう最初の針金こうやって右巻きか時計方向に巻いてる、はい、これも同じ方向に巻いていかないとなるほど逆に巻きしちゃったら綺麗に見えないですからね、はい、同じ方向に巻いてる、はいで、長さは先ほど言いました 1.5 倍、はい、ちょっと私最初した、ね、初めて出した長めに切ってたわけいいです、はい こういう巻きです、ね、こういうう巻き こ, こスタートにしてこれで上げています こう針金が、ね、こう入ってきてますけど、これ分から目の先まで持ってきてってわけです。は、う、い、ん。そうすると欠けが私ができなくなるっていうことが少なくなりますからね。こ分から目の先まで針金を、ね、持ってきておく。うん、例えばこれここで切っちゃったら、ここから次の針金が入ってきますからね。この間空いちゃう、ね。うん、ここまで持ってきておくんです。 これあの一応針金入ったんで2番の枝がかけてきます右の 枝, の枝で今これあの16番入れて22番でやってますけどね2つ例えばここで14番入れて22番にいきなり下げるっていうのは、うん、見てくると悪くなりますからね2つぐらいい下げるのいいです太い針金に対して細い針金 が, 下が細すぎると不自然、はいうん。 だいいたね二つ二段ぐらい落 と, す落とすぐらいでやっていかないと段うん。こうこう細い針がないのでこうぴったりくっつけてこうて地面の方引っ張ってあるんですよ少し、うん、そうするとこうぴったりくっつきますからそしてこてこに出てく。 もうないですね今ちょっとこう緩んでるから<笑>これ引っ張ってやる 枝2つあるけど、こうまとめて目を越しす る, る、はい、これ見てると後ろ枝がないですよねこれね。 ちょっとこう下げてくるかな。うんね、ちょっとこう見せるか、こう入れるか、はいね。この間下げてきます。じゃあ、これの行き場所をちょっとね。これでかさは良くないから。そうですね、内側から出てるけど、ねうん、これ何とか直してきます。この間。ここから、これに針金入れます、はい。ここに。ちょっと場所変わりました。<笑>うん、なかなか日がね、じゃあ、裏枝を。 後ろで、え、だ、作っていきますか。十八番。十八番。左利き。左利き。ですよね左。だから、なんか変だなと思いながら取ったんですよ。<笑>見てる人はね、反対になっちゃうんだよ ね, ね。だいたいね、右の後ろから取れば取れるはずなのに、取れないなと思ってたから。そう、よく考えて、左利きなんだと思って。と<笑>左でなるちゃったから、だめな、うんだよ。次、三番目の針金、ね。三番目の針金、ね。うん これからこれに入れ、ここからここ。これは上に入れましたね。 がないかかるわけで、ね、枝を自自分分のの方向に向にますこうじゃないですよ。こうやってかけますこう、ねはい ちょっと背が高すぎんな、これ、ねうん。もうちょっとガンダムされるか、これ。そうですね。の上のじんが天神になればいいな、うん。天神でもいいんだ、これ。そうですね。そうすると、車両がずっとこう繋がってくるもんね。そうですね。一応ね、大体の骨格ができて。はい。あと細かくまた針金かけてきます。はい。 それでかけ終わったんですよね。あ、は、と、い、全体的には形作ってきますから。ね、ここ来てね、これ止まっちゃってるので、ね、これ来てるけど。止まってる感じがするから。やっぱり転じるのがいいかもねん、はい。でも一応残しておくってことですか。あの、残しといて、あの。もみを付けときます。皮、はい、向いてもこうじっとして見られるようにしてきますから。 短くしようかこれ、ね。これね。これもまだ陣が長いね。長いですね。一、うんね、の枝と二の枝が思いっきり被るんですよ、ね。うん被っちゃってるよこれ。うん、これま元からるわけにいかないと思うよこれ、ね。という今話をずっとしておりました。 これ取っちゃうか。ねうん、うちの平の前に来ちゃうんだよねこの間。これね、マイクシャツで。こここのカを見せたいからね、うん。取っちゃうこれ。しまし、うん、ね水水がね、この頭にももう半分以上入ってるからねこの間に、うん。もう全部切っちゃうとちょっとここで切れちゃうか天井になるからいいかもわかんいけど<笑>ここら天井になっちゃうね。 もっとこの辺から絞ってきてもいいかなっていう感じもする。 まだシャリが丸みきだからね、うん。これがちゃんといたむきになってきたらどう変わるかだね。ちょっとまあ角度はもうちょっとこっちかな。あの上も天神にした方がいいような気もしてるし。そうそうそう。天人あった方がいいと思うよ。そ う, そうですね。まだちょっといろいろやることはありそうですけど。ま、ねまあ今回針金かけのね、うん、変お話なので、こんな感じでかけるんだよっていうのが皆さんに伝われば。と、うん、後期見ると水水がちゃんとこう動きがあるからね。 うん、あとは針金かけこう小さいけやつって や, やりづらいやっぱり<笑>明るいとね全然、うん、目があんま見えないんでね<笑>そう、うん、頭を全部バーンってなくしちゃって二、うん、度枝も取ったけど こ, でこの辺でちっちゃくポンって頭作ってとか枝3本になっちゃうけど、うん、そんな感じかなと思いますんな感じだ、ね、将来は次の段階だと思いますね、うん、あのまだこれ葉っぱの玉ができてないんでね、はい これからちょっと夏にかけて培養していけばこれまとまってくると思うます。今日はこういったちょっと今までと違ったここ、ねうんえー、針金のかけの動画ということで、うん、針金かけもあのアルミ線と銅線で臓器とこういう漂白類かけ方は違うからね、うん、そうですねで一番の違いはあのこの作り方で違いは臓器の場合は枝下がらない、うん、こう ここはね上上がってるからねみんな遊んでね、うん、というわけで皆さんもぜひよりね、うん、楽しんでいけないと思います、はいはい、以上ですありがとうございました、はい